MI 作戦に参加した艦艇は他作戦に参加できません敵空母の主力が出てくるのならさすがに慎重に攻めたいところだわ 高校生の子なんかと一緒にしないで。高校生の子なんかと一緒にしないで。 第一機動艦隊の栄光揺るぎませんま当然の結果じゃんす なさい<音>ご高専の子なんか一緒にしない この勝利で満身してはダメ。作敵や先生を大事にしないと。って。ま、頭当然の結果じゃん。鈴也 何か特集します。 来日攻撃の用を認め今で<笑> 良い作戦式でした。こんな艦隊なら、また一緒に出撃したいものです。MVP。それは今時のレディーの足しなみの一つでもありますわ。ありがたく頂戴いたします。航空母艦。作戦終了。 呼吸は大事呼吸は大切じゃん何か相談